早くしないと肉ケーキ売り切れちゃうよ<笑>私が倒れてるあっえイマジナリーちゃんだったよね<笑>そんな大丈夫ってこれは自分に聞いてることになるのかんいや それとも私は今霊体になっていてついに私も天に帰る時ってことあでも地面に足はついてるし体も触れるなえどういうことと、うん、と, とりあえず今日は帰ろうかな 疲れてるのかもえー、イマジナリーちゃんになってるえっじゃあやっぱりあの時ぶつかったのはイマジナリーちゃんでイマジナリーちゃんが私にえいや何年か前にこう映画館でいっぱい見たけどさえ 今はあるいやイマジナリーちゃんはいいな 可愛いし、花ウンにもなんないし、歌声も綺麗だしそれにちょっと…おっきいし…<笑>よぉーし今日は食べまくるぞわぁーおいしそー<笑>それじゃあ、いただきます<笑>んなんか今、光った いやそんじゃあ早速いただくぜ幸せだ。 イマジナリーちゃん、ありがとうんー、大好きーはい、ということで<笑>。<笑>えっとですね、えー、皆様にお伝えしたいことがあります。えー、たとえ誰かと体が入れ替わったからといって、えー、人の体をね、 あのー、雑に扱ってはいけません。えー、自分の行い忘れて自分に帰ってきますということを、えー、私、イルハート、本日身をもって、えーえー、皆さんにお伝えしていきたいと思いますが。<笑>はい。ということで<笑>。えーと、何他に入れ替わりたい人、あ、 入れ替わりたい、人、まあ、人もね、いいんだけど、あのね、あのね、あれになってみたいのよ。あの<笑>、ポケットに入れるモンスター<笑>。<笑>え、これダメかなモザイクとかかかるやつかなになってみたくて、なんかさ、あの、何自分から技が発せられる気分ってどういう気分なんだろうと思うのよ<笑>。 いや、それなんか、それはさ、こう、アニメの世界のさ、こう、なんか、超能力とかさ、異世界とかでもさ、あるけど、もちろんそのパワーが出るやつとか、腕が伸びるのとかも私大好きだけど、でもなんか、その自分が言葉を発せない状態なんか、モキモキ、いるいるみたいな<笑>。鳴き声の中で、どれだけ、その、飼い主、違う。トレーナーと<笑>、飼い主<笑>、トレーナーと、どれぐらい意志の疾通ができるのかとか、 あの、あの世界にある木の実は、どんな味がするのかなとかも、ちょっと気になるし、うん、なんか、やってみたいって思ったんだけどさ、あれだわ。これ、私が、転生するんじゃなくて、入れ替わるんだもんね。え、ってことはさ、私が、例えば、あちらの世界に行って、あのー、何、体当 た, たりとか言ってさ、いるってやってる間さ、あのー、あれでしょ入れ替わった、 あの、ポケちゃんがさ、イルハートの中に入るってことでええ、そういうことでしょだからさ、イルハートの体がさ、キュピッチュピッピッって聞こえてくるわけでしょ<笑>それ、あ、それもそれであるいや、なんか普段の私とあんま変わんない気がしてきたわ。まあ、いいや、おしまい。はーい。